皆さん、おはようございます。金でございますえーと、またですね、ちょっと昼間のそのメイクをですね、またですね、えー、してみたいと思います。ーえっ、ー、とですね、 こちら百円ショップですね。えー、いつもこれ購入しています。で。今日はですね、こちらの方ですね、使用してみたいと思います。まあ、量的にはですね。まあ、これぐらいうですかね。昨日は一応したつもりなんですけれど今日も。ちょっと多めです。 着き、ね、ますのであれです 今日はですね、ちょっとね、編集、えー、ちょっと白いですかね、ちょっと、まあ、ちょっと暗い、編集の方ですよね、あの、ちょっとね、動画の方でですね、あの、できることが分かりましたので、ちょっとね、見ていて、あの、ちょっとやってみようかなと、いうことでですね、編集動画の方ですね、あの、自分、うん、う の編集動画っていうのをですね、あのー、いくつかですね、えー、作成していましたね<笑>、うん。結構あのあれですね、楽しいですね、あの編集するのもですね。あのー、なんか昨日、あの昨日がですね、ちょっとね、分からなくてですね、 試 行, 試行錯誤というか、話していまして、非常にこう分からないかったりとかでしてたんですが、まあ、なんとなくあのー、分かってきたかなという感じでですね、えー、これからですね、あのー、これであのうやって、 あのいですね書いてあですねね書てちょっとね、今4分なんでね、あの、非常にですね、まあ、写真とかですね、あの載せて動画をですね、作成してみたりとかですね、あこんなことできるんだと思いながらですね、あのやっていましたね。はい なんかあのー、本当にね役に立つなぁと、あのー、ちょっとね、あのー、自分のあれなんですがこ れ,、ね、これからね何かの時にその役に立つ時が来るのかなみたいなその感じでちょっとやり。 やりたいな、やりたいなと思っていたんですけれども、なかなかね、その、使い勝手がわからなくてですね、あの、人にその聞く人もいませんし、仕事していませんので、あの、あれですね、ちょっとね、あの、なかなかね、できなかったんですけどね、ようやくですね、あの、 できるようになりましたので、ちょっとね、えー、やっていこうかなという感じですね。うん、良かったです。 ちょっとね、なぜ急いでいるかというとですね、ちょっとね歌も、歌もですね、歌もですね、ちょっとお披露目したいなという感じで、ちょっと急いでいるんですけれども、ちょっとね、歌もね、歌、発声練習というか、声出しというか、あのー、ね、ちょっとね、やってみようかなと。私ね、歌をオンチなんですよ、本当に。 音痴なんですが、もうこの際ですから、あのー、ね、あのー、ちょっとね、ここでやってみようかなと。いう感じで。えー、ちょっとね、練習ですね、あの動画はですね、撮っていたんですが、あのー、ちょっとね、下手なんでね、 あのー、まあねこここ、こういうその表向きにはちょっとあれかなとああいう感じですね。あのれ、ー、していたのですね、ちょっとね、ちょっと声をね、どんな声しているのかと、<笑>あの今はですね、ちょっとラゴエなので、あのー ですけどね、出ないんですけれどもまあどれだけねあのということですねあの私ねそういうそのライブとかやってみたいなってあの思ってるんですよいややりたいなってね あのー、そそれそうなのであのー、ちょっとねこれ出しをしようということで今8分ですね時間あるかな歌って大体3分ぐらいですよね3分もいらないんですけれどもその全部はその歌詞 歌うわけではないので触りね触りそのどんなあ私が歌い方する声をするのかということでですねやってみたいなと、えー、いう感じですね とことでえー今9分ですねえー、ちょっとね宇多田ヒカルさんちゃんさんのとですねグローブのあの方のですねちょっとだけ声出しをしてみたいと思います。 苦手なんですけどね高温で ね, <笑>じゃあめねではじゃあいきます<笑>どこまでも 「ここえるような幸せのできないまま」「明日を探してる」こんな感じですよ。歌、えー、宇多田さんのはですね 「<笑>どこまでも降り積からな い, んない明日を探してる」「いつまでも答えたくて」「届けたくて」「そばにいてほしくて」 こんな感じで<笑>。ちょっと歌詞の方ですね、ちょっと吠えてないのでですね、カラオケとか行かないんですよ。なので、ちょっとね、あのー、歌詞がわからないという感じですので、まあ、この辺で、はい、とりあえず<笑>、 大体ですね、そのステージの上でですねはいなのではいも う, 思, う思っていることは大事なんだなということでですねとりあえず歌の方も、はい、これからですねあのお披露目はですね、えー、徐々にしていこうかなという感じでございますので、えー、皆様方よろしくお願いいたします。 金のでございました。お疲れ様でした。